みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。本日はこちら、ビルバレーという機材を皆様さにご紹介させていただこうかなと思います。ビルバレーみなさんご存知でしょうか。ビルバレイあー、正直に言うと僕は全然知らなかったです。ごめんなさい。なんかこう、エフェクターみたいな見た目をしているから、ギター用のコンパクトエフェクターかななんて思った方も結構多いかと思うんですけれども、エフェクターではなくて、リズムマシンとかドラムマシンとか、そういったカテゴリーの機材。 で、ございそれで、具体的にどういうものなのよという話になりますと、これまたなかなかどうして説明が難しいと。まあ、リズムマシンなんですけれども、なんか今までこういう機材ってなかったので、説明がなかなかこれまたどうして、なかなかこれまたどうして難しいんですよ。なので、早速ですが、画面のズバババンと。お手元もお見せして、お見せしながら音を聞いていただこうかなと思います。たぶんそっちのほうが手っ取り早いです。言ってみれば、まあ、リズムマシンなんですけれども、ちょっとこの画期的なポイントがいくつもあるんですよ。ビートバディさん。 見た目はこんな感じです。なんか本当にもうなんかコンパクトエフェクターという感じですよね。すでにこの時点で画期的なんですけれども、なんかお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。フロントにはそのつまみが3つと、ボタンがちょろちょろっと、あと大きな画面が1つ、そして足で操作するためのペダルがございます。で、上部のほうになると、USB ケーブルを挿すところと、あと SD カードスロットルと電源ケーブル、あとサイドにはアウトプットとインプット各種という感じでございます。 それで、まあ、画期的なポイントは後で説明するとして、とりあえず音を鳴らしてみましょうか。音を鳴らしてみます。このペダルを一回プッとタップすると、ビートバディさんはフィルインを演奏して、基本ビートをひたすら繰り返してくれます。どんな音がするでしょうか。やってみましょう。いきます。んー、イッこんな感じです。それで、何か操作をするまでビートバディさんはずっとこの基本リズムを永遠と繰り返してくれます。 それで、これに合わせてパフォーマンスをしていくわけなんですけれども、パフォーマンスをしている最中でどこかで盛り上げたいなとか、場面を切り替えたいなとか、雰囲気を変えたいなとか、そういった場面ってやっぱり出てくるじゃないですか。そんなときは、ビートバディさんを一回タップすると、いい感じ。ちょっと聴いてみてください。一回タップすると、ちょっとおかずが入りました。こんな感じで何か盛り上げたいなとか、ちょっとこう雰囲気を変えたいなというときは、一回タップすることにビートバディさんは、 ルインを演奏してくれます。で、このペダルをタップするタイミングは自由です。もう適当で大丈夫です。BPM に関してはビートバディさんが自動的に同期してくれているのであなたはどんなタイミングでペダルを踏んでも OK! カモンイヤータップ打ったかといつでも大丈夫いつでも大丈夫こんな感じです。 で、今右手がこのハイハットを刻んでいるパターン A のリズムになるんですけれども、パターン B のリズムに違うリズムに移ることも可能です。やり方としてはペダルを長押しです。やってみます。長押し。で、スライド。うーん。B! パターン B に移りました。パターン B に移ると右手がライドに・・ライドシンバルといったのがわかるかと思います。で、このときも一回タップすることに、いろんなフィルインを。 演奏してくれます。で、戻りたいときは、ペダルを長押しすれば、フィルインが入って、パターン A に戻るという感じです。で、パフォーマンスを終わりたいときは、ペダルを素早く2回タップすると、という感じで終わります。なんとなくイメージがつかれましたでしょうか。 今までまあいろんなメーカーさんからその、ね、リズムマシンとか、ドラムマシンとか、すごいたくさんの機種が発売されてきたので、まあ、触ったことがある方も実際に持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。でも、それらを思い返すと、全部手で操作するものだったじゃないですか。手で。 ポチポチと操作するものだったじゃないですか。それで、この自宅でポチポチと操作をして、なんかこうトラックというか、ソングを作ってで、パフォーマンスをするときになったら、ポチッと再生ボタンを押して、あとはその、ね、ベース弾いたり、ギター弾いたりとかという演奏をしてで、それで終わりという。だからそういうものがほとんどだったと思うんですけれども、ビートバディの一番画期的なポイントとしては、足で操作できることですよね。それで、この足で操作できることによって、フレキシブルな・・・・ パフォーマンスをすることができるわけですよ。今みたいな感じで尺を決めずに適当に演奏することもできますし、セッションっぽくすることもできますし、で、場面切り替えをすることによって、好きなところでサビに入ったりとか、好きなところで盛り上げたりとかすることができるという感じでございます。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。とりあえず、ちょっくら僕も軽くパフォーマンスをしてみたいなと思います。ちょっとビートバデ ィ, さんとビートバディ先生とセッションをしてみたいなと思います。 ビートバディさん、よろしくお願いします。このままビートバディさんを1回プッとタップすると、フィルが流れて、まあ、基本ビートが流れるので、ベースを使ってちょっとッラセッションしてみます。どのセッションになるかしら。いくぜうんよろしくお願いします。 こんな感じでビートバディさんのセッションは完了しました。僕はなんかこう手元で操作しているから、すごい忙しそうな感じがしますけれども、まあ、実際は足で操作するので、もうちょっとこう楽に楽しくパフォーマンスすることができるはずですということです。それで、まあ、なんとなくこの基本的な使い方は分かっていただけたかと思うんですが、その他の基本的な使い方はだいたい備えてあります。例えば、この右側のテンポというつまみを回せば、一番低いテンポは BPM40. 一番高い展望は BPM300 まで操作をすることができます。それで、またこのビートバディの大きな特徴の一つとしては、真ん中のこのドラムセットというボタンを押すと、10種類くらいの音色を選ぶことができます。ドラムの音色を選ぶことができるんですよ。例えば、このダンスという音色を呼び出してちょっと鳴らしてみましょうか。そうすると、これはこれでまた違った雰囲気 雰囲気が変わりますよね。で、他にもこのロックという音色にして、なんか BPM を上げて、またビートバディさんのセッションをしてみましょうか。BPM180。ビートバディさん、よろしくお願いします。いくぜ準備はよろしいですか大丈夫です。誰に言ってんだ<笑>やってみましょう。ビートバディさん、レッツスタートよろしくお願いします。ワー こんな感じでございます。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか。で、他にも、うとまあ、これ今基本の8ビートって感じじゃないですか。すごいスタンダードだ。で、他にも、デフォルトで結構いろいろ入ってるんですよ。ブルース、ブラジリアン、ブラッシュカントリー、ドラム、ファンク、ヒップホップ。こんな感じで22種類のジャンルが入っていて、でそれぞれのジャンルに対してまだ10個ぐらいのプリセット、リズムパターンが入ってくれております。例えば、ファンクの1番とか鳴らしてみましょうか。 じせっかくなんで、ドラムの音色も変えて鳴らしてみましょう。ジャズとかチョイスしてやってみましょうか。ジャズ。ファンクのジャズ。 分かりませんが。他にもファンクのこのパネ系とかも確かあったと思うんですけど、これとか、ファンクの6番。で、今度はじゃあ、ラテンのリズムで、音色でいってみましょうか。ラテン。 すごい印象変わりますよね。ジャズ、ジャズの四番とか、お、BPM が二百四十六。わお、はいえ。 246だととちょっと手でで操作すするわけいいかないですね<笑>、まあ。こんなのもあったりとかするって感じですか他にも他にもマーチングとかいってみましょうかマーチングマーチングの9番<笑>なんかこういう感じですねマーチングこ<笑>ういう感じだって感じですけど しししたた。方がが早い気がしてきました<笑>他にもなんか面白そうなのメタルとか。メタルの音色はまたこうですね、すげえこうハードコアな感じなんですよ。このドラムの音色でメタルっていうのがあるんですけども、それがまたなかなかファンキー。ファンキーじゃないか<笑>。 なんかこんな音色もあったりとかする感じです。10個プリセットで10個の音色と、あと、このリズムの種類も22種類のジャンルに対して、10個ずつのプリセットがあるので、だいたい220ちょっとくらいのプリセットがあると思うんですけれども、そんな感じで、このデフォルトの状態でも結構楽しめるということです。それで、この SD カードからデータを呼び出しているので、 パソコンのほうに SD カードを突っ込んで、パソコンのほうに専用ア プ, リアプリケーションをこう突っ込んで、でそこでこう編集したりとかすると、またこっちのほうにもいろんなプリセットとかを突っ込んだりすることができるらしいんですよ。それができるようになると、またこう楽しみ方がグワッと広がるらしいんですが、ちょっとその使い方はまた違う動画でご紹介してみようかなと思います。とりあえず、今回は本体のみ、ビートバリー本体のみのご紹介でございました。なんとなく興 味, が興味を持っていただけましたでしょうか。 まあ、楽器屋さんで見かけることはあるのかなちょっとわからないんですけれども、もし楽器屋さんで見かけることがあったらちょっから触ってみてくださいませ。ちょっと面白そうだなとなると思います。それで、何度も言いますけれども、今までこういうのがなかったので、このなんかもっといろんな面白い使い方があるような気がするんですよ。なんか可能性をすごい感じるんですが、いまいち・・・ なんかこう、おもしろそうな使い方が思い浮かばない。もしこの動画をご覧いただいている皆さんの中で、なんかこういうことしたら面白いんじゃないのとか、なんかこれやったらいいんじゃないのってそんなアイデアがありましたら、<音楽>ぜひコメントのほうに書いていただけますとすごくうれしいなという感じでございます。とりあえず、まあ、だいたい基本的な操作とかをご紹介させていただいたので、この動画はここで終わりという感じでしょうか。また違う動画で、この別売りのフットスイッチとか、あとその専用のアプリケーションとかをインストールして、いろいろこうのアドバンスな 動画も作ってみたいと思いますが、とりあえず基本編として今回はここで終わろうかなと思います。よかったら楽器屋さんで見かけたら、よかったら試問してみてくださいませということです。それでは、さよなら、ウフフフフフフというのも、あれなんですよね。これ、調べてみたら、インディーゴ o g o というクラウドファンディングのサイトで、なんか速攻でこの資金額、目標額を達成したらしいんですよ。なんかご存知でしょうか。それで、クラウドフ ァ, ファンン ファンディングクラウ ド, フ ァ, ンドファンドクラウドあすごい、ファンドを募るんですよ。なんかこう例えば、この場合だったら、ある組織がビートバディというそのアイディアというか、こういうものを作ろうと、構想を作ったとすると。でも、自分たちはちょっと資金がなくて作れないから、そういうサイトに登録して、こういうものを、ね、ちょっと今作ろうとしていますよ。よかったら出資してくださいね。よかったら投資してくださいね。あちゃんと身がりを渡しますよみたいなことをサイト上でやるわけですね。 それで、最初にこの目標枠を設定して、このプロジェクトをアップロードして、まあ、その一般公募というかその募集をするわけなんですけれども、目標枠にあっという間に到達したらしくて、まあ、単純にこういう機材を欲しい人が世の中にはたくさんいたんだなということを改めて実感させられました。まあ、確かに今までなかったコンセプトなので、すごい面白いっちゃ面白いと思うんですけれども、なかなか使い方がまだ模索で き, き模索しきれていないような感じでございます。まあ、今みたいな。ね、 なんかリズム練習に遊ぶのも面白いと思いますし、なんかセッションとか、ドラムがいないセッションとかで遊ぶのも面白いと思いますし、もしくはその結婚式場とか、そのあんまり大きな音が出せないところとかで、生ドラムを演奏できない代わりにこれを使うとかというのもいいと思いますし、あと、バンドメンバーとすげえ仲悪くなってその、ね、ドラムのやつと殴り合いの喧嘩しちゃったから、もうこれからドラムのやつはもう呼べねえなんていうときでもドラム、ドラムの代わりとして活躍できるかと思いますし。 なんかそんな感じで、もっといろいろな可能性があるような気がします、えー。そんな感じでございます。参考になりましたでしょうか。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>